刀鍛冶の里編全情報まとめ。 はい、どうも皆さん、こんにちはのジェスということで、ま、本日なんですけども、ま、こんな感じでございますね。ま、放送日放送局主題歌全難は声優ということで、ま、本日はですね、刀鍛冶の里編の、ま、全情報最終予想まとめをやっていきたいなと思っております。いやー、放送日ね、気になりますよね。ということで、ま、皆さん今のうちに高評価、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。では、もう早速、やっていきましょう はいということでまずはですね放送日予想していくんですが、まあ、放送日の最終的な予想はこれとなっておりますまあ2023年の1月の7日放送ということで、まあ、もしくは1月の8日放送なんですが、まあ、理由としましてはこちらでございますね有格編の再放送からの流れということでまあ2022年の12月10日まあ今年の12月の10日にですねまああの刀鍛冶の最新情報公開されるんですが、まあ、それと同時にですね遊客編の再放送のお知らせがあるんじゃないか。 かなと考えております。で、まあもしそうなった場合ですね。まあこのようにですね、遊郭編は12月いっぱいで放送して、まあ1月からは刀鍛冶をやるんじゃないかなということなんですよね。はい。ということで、まあ遊郭編の再放送があるとすると、まあ2023年の1月の7日あたりがまああの刀鍛冶の放送日としては濃厚なんじゃないかなということでございます。で、まあもしですね、遊郭編の再放送がまあなくてもですね、まあ制作スパン的にこんな感じでですね、まあ無限列車編からの の遊郭園のスパン、そして遊郭編から刀鍛冶のスパンというふうにまあ、スパンから考えてもまあ、こんな感じで1年とちょっとということで、ま遊郭園を放送してから1年ちょっと経つので、まああの1月放送の可能性っていうのは非常に高いのかなと思っておりますね。はい、ということで、まあ一応4月から放送の可能性っていうのもあるんですが、まあ、しかしですね。私は2023年の1月から放送の可能性を押しますよ。ということで。まあ、あの私の最終予想としましては、2023。 ののの1月の7日日日もししくは8とととといいいいうううこここででででごござざままますすす、まあねねにち前後あたりで放送るょさあ、続いて放送局でございます。まあ、放送局に関しましては、まあ、富テレビ系列で変わりはないんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、その理由としましてはね、こちらでございますね。まあ、今後放送する無限列車編もフジテレビ系列なんで、まあ、これはほぼ確定で、まあ、富テレビ系列で放送するんじゃないかなと思っております。まあ、なので、刀鍛冶の放送局としまして ましてはフジテレビ系列かなと思っておりますねはいさあ続いて主題歌ですね主題歌なんですけどもこちらかなり激アツでございますねいやあなんとですねリサさんがあ戻ってくる可能性が高まってまいりましたということでなんとこの間ですねファーストテイク皆さん見ましたでしょうかはいそうなんですよこのタイミングでなんとリサさんがファーストテイクで明け星を歌われたんですよねはいしかもですね梶浦由紀さん本人まで登場ですからということ でなんとですね本編映像ではあの梶浦由紀さんがですねなんと顔出しをしてまでピアノの演奏をしてそれでまあ鬼滅の刃の無限列車編のオープニングである明け星をリサさんが歌うということでまあ、このファーストテイク私も見たんですがなんとですねいつもの明け星じゃなくてなんかオリジナルバージョンということでまあ、ちょっとねアレンジの効いたまあ、明け星となっていたんですよねはいということでまあこのタイミングで鬼滅の刃のこのコンビあの梶浦 ゆきさんとりささんのまあ第一期のコンビがですねちょっと復活じゃないですけどもファーストテイクで演奏されたということであの鬼滅の刃の刀鍛冶のですねまオープニングがまあこの二人のコンビであるっていうねまあ匂わせなんじゃないかななんてねまあこのタイミングでやったからね思ったんですよまあはいということでまあ刀鍛冶ではですねりささんが戻ってくる可能性が非常に高まってまいりましたということでこれかなりねま期待なんですよはいではですねそうなるとじゃあ遊格編のエメさんはどこに行っちゃうのということで まあ、最終的な予想なんですけども、こちらでございますね。はい、えー。主題歌予想はこうなっております。まあ、リサさんがオープニングを歌われて、まあ、エメさんがエンディングを歌われるというね、まあ、予想となりました。はい。いや、これはやばいね<笑>。ま、もしこうなってしまったら、ちょっと伝説的だ な, なと思うんですけど、まあ、でもありえるかなとは思うんですよ。なんでかっていうと、まあ、第1期でリサさんが、ま、オープニングエンディングを歌われたじゃないですか。で、第2期で、遊楽編でエメさんがオープ オープニンンンググとエンディングを歌われたんで、すすすよよはいいつまりででね一人のの歌歌手が両方の、まあ、主題歌を務められているんですよでそうなると、じゃあ、刀冶は新たな歌手を起用するのかってことなんですけど、まあ、それもそれで全然ありかなと思うんですが、でもですね、やっぱりこの第1期と第2期の伏線じゃないけど、まあ、これらを合体させた、なんかね、新たな主題歌ということで、まあ、第3期はちょっとね、まあ、こういう風になるんじゃないかな、なんてね、えー、思ってるんですよ。で、まあ、このタイミングでファーストテイクでリサ さんのの匂わせがありましたので、マリサさんんんが来る可能性っってていううののは非常に高くなったのかななたかねね思うんですよ、ね、でやっぱ、エメさんはどこに行っちゃうのということで、やっぱ合体ということでね。まあ、もしこの二人がオープニングエンディングを務められたら、まあ、私はちょっとね、うん、やばいんじゃないかなと思ってますね。<笑>刀鍛冶というか、鬼滅の刃がね、ちょっと派遣を取るじゃないけどね。またね、再び主題歌が覇権を取る時代がやってくるんじゃないかななんてね、えー、思うんですよね。はい。いや、紅白歌手ですからね。もう この二人紅白歌手ですから、はい。いや、エメさんはね、今年の紅白歌合戦にも決定しましたから、やばいですよね、ということで、まあ、新たな主題歌の一面っていうところを見てみたいなと思いましたね、はい。まあ、はい、ということで、まあ、続いて全何話なのということなんですけども、こちらでございますね。まあ、刀鍛冶の里編っていうのは全12話で間違いないんじゃないかなと思っておりまして、まあ、なんでかっていうとですね、まあ、遊格編と原作の話数がほとんど一緒だよ、ということで、まあ、それならばアニメも話数が一緒だな、という ということなんですよまあで、初回1時間なら全11話かなって感じなんですけど、まあ、カタのやっぱ原作的な量を考えると、やっぱアニメ12話かなって感じなんですよね。ワンクール12話って感じなんですよね。で、しかしですね、私はここにさらにスパイスが足りないなと思いまして、まあ、ちょっとした歪んだ予想なんですけど、まあ、カタの里編は、まあ、柱稽古編も含んだ、まあ、全15話になる可能性があるんじゃないかななんてね、まあ、思ってるんですよね。はい。まあ、これに関しましては、まあ、ちょっと願ん 的なね、えー、要素も含まれるんですがただしかしですね、まあ、可能性的には全然ありますよということで、まあ、考えてみるとですね、まあ、去年も遊楽、まあ、編だけじゃなくて、なんと新作の無限列車編を放送してから遊楽、えー、編に行ったんですよ。で、そうするとですね、まあ、制作分量的には、まあ、さほど違いはないんじゃないかなって感じで、まあ、柱傾向編を含んだ刀鍛冶の放送ですね、1月から放送するっていうね、まあ、の可能性っていうのも全然ね、あ, のあり得るよということで、 えそうなんですよだからま刀刀舵は全15話になる可能性がありますよということでございますねいやー楽しみでございますまあこれに関しましては放送してからじゃないとわからないんですけど、まあ、ただ全15話になってくれたらいいなと思ってますし柱稽古編まで行ってくれたらいいなと思っておりますねはいということでございますさあ続いて声優ですね声優なんですけども声優さんはですね刀舵で主に登場する鬼のまあ、反転具と玉子の予想をやっていきたいなと思っております、まあ、1人ずつ最終予想なんでやっていき はい、ということで、まあ、魚子の声優さんはね、まあ、この方しかもありえないと思っております。こちらでございます。はい、中尾流星さんでございます。いや、中尾流星さんはね、えぐいっしょ。うん。まあ、ドラゴンボールのフリーザだったりとか、まあ、アンパンマンのバイキンマン役のね、まあ、あの、有名な声優さんなんですけども、いや、魚子のね、セリフとかね、まあ、性格とか、ま、あね、考えてみると、やっぱり中尾流星さんしかありえないんですよ。で、私が制作人だったら、絶対中尾流星さんか 中尾流星さんを選ぶしし、まあ、オーディションだったとしてもおなんかいいねって<笑>なると思うんですよね。いいねってなると思うんですよ。はい。なので、中尾流星さんしかありえないよね。ということで、まあ、玉子の声優さんは、私は最終予想としましては、中尾流星さんを選ばせていただきます。さあ、続いてなんですけども、ハンテングの予想ですね。まあ、ハンテングはですね、まあ、この方しかいないと思ってます。こちらの方です。どうぞ。まあ、さんですね。はい。蝶さんですよ。はい。蝶さんといえばね、まあ、ワンピースのブルック役だ だったりとかまあ、カイジの班長役なんかをやってるねまあ、これもまた有名な声優さんなんですけども、まあ、おやおやカイジ君っていう感じでねまああの不気味なおじさん役をですねやる方としてはとてもいい声優さんなんですよはいということでまあ、ハンティングといえばね不気味なおじさんということでまあ、かなりそうなんですよね、まあ、チョウさんのこうドストライクというかねまあ、一番ほんと得意な分野なんですよねなのでまあこれに関しましても私が声優陣だったらチョウさんいいなって思うし <笑>あのオーディションを受けてくれたらねまあ張さんめちゃめちゃいいなって思うんですよ。 はい。やっぱりね、いろんな、こう、なんか、蝶さんの、こう、なんつうの、あの、演じられたキャラクターを見てきましたけども、やっぱりね、ハンティングはね、やっぱ、蝶さんね、ドンピシャで合うんですよね。うん、正直、まあ、別の声優さんでもハンティングっていうのは務められると思うんですけど、一番いいのは蝶さんなんだよね、ということで、あの、声優さんに関しましては、まあ、ハンティングの声優さんに関しましては、蝶さんがいいかなと思っております。さあ、ということで、まあ、まとめやっていきましょうということで、まあ、放送日に関しましては、2023年の1月の 7日放送で、そして放送局に関しましては、フジテレビ系列。で、主題歌はオープニングがリッサエンディングがエメ。で、そして全談話に関しましては、全15話。で、そして声優さんに関しましては、玉子が中尾流星さんで、ハンティングが長さんということで、まあ、こんな感じの予想となりました。はい、まあ、結構妥当枠というか、まあ、放送日とかに関しましては、割とちょっとこう、願望が入っちゃってるなっていう感じではあるんですが、まあ、割とこんな感じで、刀鍛冶は実現しそうかな なんてね私は思っております。まあ、皆さんのちょっとこう意見なんかも聞きたいんでねコメント欄の方に書いてくれると嬉しいですね。は い,、はい。ということで、まあ、この動画良かったという方は、ねまあ、高評価そしてチャンネル登録なんかもぜひぜひよろしくお願いします。では皆さん12月10日まであと少しまた次回の動画でお会いしましょう。うっ